花のチャレキングプンスヒラノ仕様の〇〇が賛否両論。顔はかっこいいのに、残念だった点。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キングプンスヒラノ仕様が出演しているドラマ、花のチャレから花男ネクストシーズンケラ、TBSK が4月17日にスタートした。 本作は、神尾洋子の人気漫画、花より男子、修営者の新章として、現在、少年ジャンプ、同、で連載中の同名漫画が原作。前作から10年後の日でノり学園が舞台となっている。第1話は、江戸川夫と杉咲花がまだお金持ちだった頃からスタート。音は何不自由なく生活をしていたが、 父江戸川誠、反町隆史が経営する大手化粧品メーカー、江戸クオリティ化粧品が倒産し、生活が一変。誠は漁船に乗って出稼ぎに出てしまい、秀で学園高等部2年生となった音は、母雪恵、菊池桃子と2人、アパートで貧乏生活を送りながら、隠れ庶民として秀で学園に通っていた。 秀で学園でカリスマとして崇められているのが、かぐらぎホールディングスの御蔵誌である神楽晴、かぐらぎ晴平野、幼馴染みの平らと、浜田隆伸、新氏愛理、近田美桜、鳴宮一佐、鈴木仁志、坂江美杉丸、中田圭介、とともに、C5 を結成し、学園に寄付金を払えない庶民は、秀でにふさわしくない、と、庶民狩りを行っている。 ある日も、音と同じクラスの男子生徒、ジャニーズ JR 宮近海とが庶民であることがバレてしまい、C5 に退学届を書くよう突きつけられていた。晴れはスポーツ番号で七カ国語を操る天才、さらにカッコ良すぎる顔面で女子生徒からも大人気。 さらに、10年前に、秀で学園に存在した、F4 のリーダー同妙児司、嵐松本純を、まるで神のようにしたい、憧れている。そして晴れは、秀で学園が、近隣の党の園学院に人気を奪われ、生徒数が減ってきていることを心配し、これ以上学園の品格が落ちたら、あの人たち、F4 に顔向けできねえ。 と、秀で学園の栄光を取り戻そうとしているのだった。その桃の園学院の生徒会長で、生徒たちから絶大な信頼と人気を得ているのが、ち天馬中川大使。父、カズマテッドワダ、は、日本を代表する一都企業、ハセリブ、の社長で、絵に描いたような音像師である。そして天馬は、夫のフィアンセでもある。夫は、天馬のまま母ハリエ 高岡崎から18歳になるまで秀則学園に通うことを結婚の条件にされているため庶民りで大学になることに怯えクラスメイトたちから距離を置きボロボロの家に住んでいることがバレないよう走って下校する毎日を送っているそんな生活を我慢しながら音は秀則学園に通っているのだったそんなある日音はバイト先のコンビニで 宅配便を受け取りに来た晴れとばったり会ってしまう。晴れは怪しい開運グーズを購入していることが音にバレ、音はコンビニでバイトしていることが晴れにバレてしまう。お互い、終わった。とつぶやき、絶体絶命のピンチに。実は晴れ、実際は7カ国語話せるのは挨拶だけで、喧嘩に弱く昇進者、開運グーズを買って強くなろうとするような、ヘタレでビビリだったのだ。 お互いの秘密を知ってしまった晴れと音は、翌日学校で顔を合わせるが、大ヒットドラマ、花より男子の続編とあって、今作の注目度も高かったようだが、結果的には平均視聴率 7.4%、ビデオリサーチ調べ、関東地区、ともの足りない数字に、 さらに、ネット上ではあるシーンで登場した同苗字を演じた松本の話題ばかりが取り上げられ、平野ら、花のち晴れ、出演者はやや食われ気味な印象であった。平野は2014年に連続ドラマ、ショーク、日本テレビ系、で初主演を務め、今年3月には主演映画、ハニー、が公開。さらに主演映画、ウィラブ。 が公開を控えており、キング・アンド・スキッテの演技派として期待されている。ところが、花の千晴れを見た視聴者からは、なんかこの子、ずっとセリフが聞き取りにくいなだ申し訳ないけど声が主役向きじゃない、感じ。張りがないのかな主演の平野くん顔はかっこいいのに声が残念だな、あーっと平野の個性的な声を指摘する意見が多数上がっていた。 その一方、主演のこの声がハスキーで良いね。ハスキーボイスめっちゃかっこいい。という意見も見受けられた。どちらにしても印象を残したという意味では、平野の声は一つの個性として成立しているようだ。平野は4月7日に行われた特別試写会や舞台挨拶にて、気張らず、晴れらしくかっこつけず、ヘタれな部分もちゃんと見せた方がいいよ。 と、松本からアドバイスをもらったことを嬉しそうに明かしていた。先輩が出演したい大すぎる大ヒット作の続編という位置づけのため、しばらくは松本と比較されることも多く、プレッシャーが大きいかもしれない。しかし、先輩のことは意識しすぎず、平野らしい伸び伸びとした姿で、これからドラマ版を虜にしてほしい。